羽生結弦さん、3月11日に、宮城でアイスショー、つながりを感じて、東日本大震災から12年を迎える、3月11日、プロスケーターの、羽生結弦さん、28が、被災地から希望を発信しようと、宮城県内でアイスショーを開催することになった。主催の日本テレビが、9日発表した、ショーのタイトルは、羽生結弦ノットステラタ。イタリア語で、満天の星、を意味する。 羽生さんは震災当時仙台市内のリンクで練習中だったその日の夜停電で暗闇が広がる被災地で空を見上げると星空が広がっていた羽生さんは絶望感の中で見た満点の星に希望を感じたという開催に先立って羽生さんは3月11日でないと届けられない気持ち3月11日だからこそ持っていただける気持ちがあると思う 皆さんの中のそれぞれの 3.11 を思い出したり、人と人のつながりを感じられたりする機会になればと、コメントを出した。ーは3月10日から12日の3日間、積水ハイムスーパーアリーナ、宮城県、リフ町で3公演がある。羽生さんのほか、プロスケーターが出演する予定。公式サイトは https,、https、t e r a t a c o m 池田亮時期的に、プロローグとギフトと、乗ってステラータが、同時進行で進んでいたはず。どこかの週刊誌が、日本テレビと3月に、地元でアイスショーで日本テレビと提携、とリークしていて、その後、2月の東京ドームが発表されて、3月のは嘘だったんだと思われていた。まさか、3月の情報も、正しかっただなんて、2つはワンマン、1つは座長賞だなんて、3つの企画、3つのグッズの数々、さらに、YouTube の編集、TV 出演、ラジオ出演。 そしてスケートの練習、新しい演技も考えて、ご本人が睡眠時間削っていると言われるはずだ。寝てください。すべてが無事に、大成功に終わることを願っています。そして、楽しみにしています。素晴らしい、企画のアイスショー。仙台、行きたいなぁ。観光も兼ねて、アイスショーを見て、楽しみ。でも、肝心のチケットが、取れないんだよ。羽生選手が出るとなると、見たいファンはいっぱい。争奪戦だ。プロローグから、ギフト、仙台のアイスショーと、